はい、明日いよいよ新元号が発表されますいやー、平成が終わるんですね平成に生きてきた人間としてはなんかちょっと寂しいですねやっぱりもう新元号って何になるんでしょうねちょっと想像がつかないんですよね、はい というわけで今回の企画は新ししい言語を大予想しちゃおーす早速ですね予想していきたいんですけどちょっと僕だけの主観じゃですねあれなんでいろんな職業の方々に聞いてみたいと思います何人かにちょっと電話をかけて聞いていきたいと思いますもしもしもしもした対平成から対 変わるたい名前が発表されるたい明日たい、ね、何になると思う<咳><笑>終わったじゃあまんじね<咳><咳>ごめんごめん今大丈夫<咳>あのさ明日ほら新言語が発表されるじゃん<咳>何になると思う わからんじゃあ考える時間ちょうだいわかったかったあいとこから LINE の返信が来ました絶対ふざけてるでしょこれあお疲れっすもしもしあしですねはいあの新元号が発表されるじゃないですかはいはい何になると思います 明日さあのほら新元号が発表されるじゃん。 なんとも。な<笑>んだろうね。栄光。栄光。なるほどね。あお疲れ。あどうもお疲れです。ああ、さ明日ほら新元号が発表されるじゃん。はいはい昼ですね。うん。<笑>でね、な、は、ん、い、になると思う。 いやー、お前もふざけてるな。<笑>どうしたんすか。これは真面目に答えたほうがよかったんですか。え、がち で, ですか。ガチなやつ。がちね、もうパッと思いついたやつでいけど。えー、っとですね、あのー。ええー。ええやん。ええなるほど、ええやんね。はい。どうしたの。もしもし。あのさ<笑>、うん。今、今大丈夫。今、うん、大丈夫だけど。あの、明日ほら、新元号が発表されるじゃん。 そうだねなんともえ何になると思う？タピオカ<笑>ふざけとり奴らばっかだもんえタピオカ一択だからタピオ カ, ピオカうんもういいのそれでえタピオカねうタピオカはいいしまーすあー今大丈夫、うん、あの明日さ うん、新元号が発表されるじゃんあ<笑>、うん、発表されるね何何とも<笑>えっとねあのねえこれなんか本気で言ったらいい何で言ったらいいいや マ, マジでガチでもあのねあんあんがつくあんがあんあんあんあんあのほら阿部ちゃんのあんあやあんあんああん ごごめんごめんん今今大丈夫今から打 ち, 打ち上げみたいな感じあ打ち上げちょち ょ, ちょっと時間もらっていいはいあの明日さあの言語変わるじゃんうん明日新しい言語発表されるでしょはいはい何になると思うは<笑>えっと希望の木にうんあーうーん何にしよっかなえっ、ー、と安全のはキアンキアン OK ありがとうは い, はーい あ<笑>あ<笑><笑>もしもしもしもしお久しぶりです。おあお久しぶりです。すいません。何故だよ。えちょっとお急ぎ。今大丈夫ですか？うん、あの明日新言語が発表されるじゃないですか？ああ。なん何 と, と, と思います？えなんてなんて。何と何と思います新言語？新言語がねはい。<笑> そう、ずっと、わからな。いや、パッと思いついたのでいいんですけど。ええー、あんだろう。うわあ、そばにまると、ちょっと、まあ、ちょっと考えな、わからんね。ね全然思いつかん。わかりました。思<笑><笑>いついたら、まあ、ラインする。すみません、ありがとうございます。おっ、先輩からラインが来ました。 減少減税をかけるという意味ですこれめっちゃかっこいいじゃんあごめんごめんもし も, もしもしごめんごめん、うん、今大丈夫、うん、あの明日さ、うん、あの新元号が発表されるじゃ ん,、うんうんうん、なんとも ガチでガチで。アンキュー。アンキュー。アンキュー。<笑>ュー私もね、ちょっと考えて。うん、やっぱ、検証だけじゃないですね、なんと思うって聞かれたの。あ、そうなのうん。何人か、二、三人聞かれたんだよね。うん。アンキューって答えてる。アンキュアンキュー。<笑>はい、というわけで、いろんな職業の方々に予想していただきました。 いや、結構出たね、これ。ほんと皆さんご意見ありがとうございました。僕の予想は、ま、暗示ですね。